ひらのしようかみフォローも、ひしえいがわあんうん。あらしおうの24時間の噂ほか週末芸能ニュース雑話。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。記者愛今週はジャニーズネタが多く、その中でも注目を集めたのがアリーナツアーシンタ中チューのキングプリンス以下、キンプリ。 昨日6日には、北海道で公演中に親騒ぎが起こり、昼公演打ち切り、夜公演中止となりましたが、トラブル発生後も、観客に優しく声掛けを行い、急遽インスタライブ配信を行うなどフォローもバッチリ。 デスクエチボや発生後に体調不良を起こした観客に平野しよがマイクを外して声が消してスタッフの対応を誘導していたなんて話が SNS に上がっていてさすが学池美女アイドルは違うねと記者愛平野の新ビジュアルは男でも普通にかっこいいと思っちゃいましたそんな平野は10月期の新ドラマで ちむどんどん、NHK で朝ドラ女優となった黒島ケツナと共演するなんて話がありますが、どうもファンは警戒しているようです。デスクエッジまだ始まってもないドラマだけど、番宣始まったら SNS を賑わせそうだね、苦笑。まあ、平野は平野で、共演女優が匂わせだって疑われるのはカラカローに。 キンプリだと長瀬角が主演中の日本テレビ系日曜ドラマ、新信長後期からクラスメートは戦国武将からも話題だったね。俳優陣もかなり豪華な割になかなか滑り出しが厳しかったと。記者会原作の漫画とかなり展開も違うので原作ファンも離れがちですし、記事中にもありますが脚本と演出の問題な気もしますね。 そもそも原作自体がドラマ化するようなネタかとも、学園ヤンキーなら何でもありっていう考えにはめられた流瀬が気の毒な気もします。豪華すぎる俳優陣でもカバーできないのはどうしようもないですが、金プリはまだまだあります。2022年秋に公開するはずのキシユタの主演映画に関する続報がなく、 公開されるのかファンの間で不安視されているのだとか、デスクエッジ11月末をギリギリ秋とするならば、まだ間に合いそうな気もするけどね。ただし、そんな中途半端な時期に公開するならば、クリスマスか正月に公開した方が、チャートは取れないかもだけど動員数は多いと思うけどな。記者愛他のジャニーズの話もそろそろと、ナイスフライト。 テレビ朝日系で主役を務めているキスマイフト2の玉森優太ですが22日放送のテレビ朝日系、徹子の部屋に出演。マックの黒柳徹子が玉森のウィンクにデレデレになるといった一幕もデスクエチマー、玉森くんにウィンクされたらおっさんでもドギマギすると思うからしょうがないでしょ。 しかし、ドラマの番宣とはいえ、ゲストが若いのは珍しいから嬉しかったんじゃないかな。嵐王の復活なるか記者愛今年ももうそろそろ日本テレビ系チャリティー番組24時間テレビから愛は地球を救うから8月27日、28日に放送予定の時期ですが、嵐ファンから王の里氏が何らかの形で出演するのではと噂になっているようです。 デスク H 今年のテーマが会いたい。だからってところが根拠みたい。だけど24時間テレビクラスなら割とあり得る話かなと。O の沖縄で飲食店オーナーになったなんて話もあるけど、そろそろ嵐ファンも何らかの動きが欲しいよね。 記者会、24時間テレビ、は YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、のメンバーがメインパーソナリティですが、ジャニーズの YouTube で炎上騒ぎを起こしているのがスノーマンの向井康じ人への人をバカにしている、と批判が紛失しているようです。デスク H 人へネタなんて味や人差別につながりがちだから、普通に考えたら避けると思うんだけど、 そこら辺の教育はジャニーズがしていないのか、それとも向井がすっぽ抜けているのか。ちょっと配慮が足りないのは否めないよね。記者愛ジックスノーマンのメグロハスと何は男子の道へ俊優が出演して話題となったテレビ朝日系ドラマ、消えた初恋ノブルーレイ d ィーヴィディが異例の大ヒットになっているなんて話も。デスク HBL ドラマは女優の存在が気迫だから、 そのあたりを気にせず楽しめるのがいいなんて話もあるよね。LDH も同じく BL ドラマに乗り気みたいだから、今後この路線は拡大していきそうだね。記者愛ジャニーズネタの最後はトラビスジャパンについて。現在、アメリカらに無期限留学中ですが、年内にも帰国するなんて話があるようです。 これが本当だとすれば、いよいよデビューに期待するファンも多そうですね。デスクエイチ海外路線で売り出そうにもアジアのアイドルグループって範中になると、K-POP がかなり強いからなぁ。88ライジングなんかとコラボする向きもあるけど、ジャニーズがこの画像をどう崩そうとするのか、結構見どころだと思ってます。記者愛最後に一つ、Y-OU の炎上ネタを。 不登校の自由を主張する少年革命家、ユタボンですが、クラウドファンディングで集めた資金で日本一周する企画を行っていますが、その資金の使い方があまりにもざるすぎて批判が集中している模様。デスクエッジ少年って言ってももう15歳とかだし、義務教育の期間を終わったらバリューンはさらに低くなる。この前格闘技やっていたみたいだけど、 最近の素人で殴り合いさせる路線ってそのうちとんでもない事故が起こるからやめた方がいいんじゃないかな。今週はこのあたりでご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。